はいそれでは続きまして、ワイス彗星撮影編のアドバイスに入ります。もう朝はきついです。夕方以降を狙います。8時後が彗星が見つけやすいと思います。で、彗星の方角分かんないよっていう人は、こういうですね、まず2つおすすめ方法を紹介します。まずこのビクセンでポーラメーターっていうやつが発売されてます。これですね、ここが傾斜形になってて、角度をつけて、えー、カメラを見れるんですけど。 これをゼロのところに合わせて止めてですねでカメラのアクセサリー集につけて、えー、水平を取りますそうするとこのカメラが今どこに向いてるのかというのもこの上のコンパスに出ますでこれでえ北西の方角に合わせてもいいですしコメットブックに方位何度っていう風に書いてたじゃないですか あの方位っていうのはこのメモリに当たるのでなのでこのコンパスを見てこのコンパスは外側の数字を元にしてあらかた注意点はこれ普通のコンパスなので電源オンしてるとカメラの電池車でコンパスが引っ張られることがありますので電源オフにした状態で使うということとスマートフォンとか近づけないようにしてください。 でもう1つのやり方としてはスマートフォンを使うっていうやり方です。まあ、これ私自分で作りましたけどこういうスマートフォンホルダーって売ってるじゃないですか。でそこにこのえアクセサリーシューホルダーというかアクセサリーシューに4分の1インチネジがついてるやつが売ってるんですね。これ恵美さんとかで恵美さんとかハグバさんで売ってるのかな。でこれをこうつけますよね。 この上にスマートフォンを載せますでこれ私落ちないようにこうやってスマートフォンのこのゴムスマートフォン用のゴムパッドみたいなこうやってつけてるんですけどあとはこれでさっきとまあ同じような感じですよねコンパスアプリを動かして。 このコンパスアプリで、えー、どっちが水星の方角なのかなってだいたい調べることができます方角わかんない人はこういうふうに調べてみてください水星を撮影するのに必要な焦点距離ですけどもだたい200ミリ300ミリぐらいが多分ちょうどいいと思います 水星の撮り方っていうか見つけ方が結構ポイントでして最初どこにあるか多分分からないと思いますえ8時を過ぎたら 30mm とか5 0ミリぐらいのレンズで水星のいる方角に向けてえバシバシ写真を撮ってくださいで目ではなかなか角は見えるうっすら見えるんですけど尾が見えないので水星は目ではなかなか見つけることできないんですけど写真には写るんですよどこにあるのかなって探すっていう作業を してください写ったのを確認したらできれば双眼鏡でですね双眼鏡を使って一度水栓見つけてくださいで「あここにあるのかあの辺かああれね」って一回見たら一回こう自分の目でこう見つけられるとああそこにあるあのモヤっとしたのがあれかってわかるようになるんですよ。できれば取って 撮った後こう相安鏡で見れたらもうそこから見失うこと多分ないと思うなくても画像写った画像を元にですねこう拡大してどんどんズームしていくっていうような感じのやり方をしてもらえればいいと思うんですけどやっぱりその双眼鏡で一回見つけられてないとこうなんかずらしちゃった時にあれどこだっけってなるんですよねだからそうならないために、まあ、一度双眼鏡でこう探していくというのは本当はおすすめです。 場所が分かったら、あのー、こういうズームのタイプが使いやすいですこ れ, タムロンのこれで実際この間の水薦もこれで撮影したんですけどもこれでまあ最初 70mm 撮ってでズームアップして 200mm 撮ってっていう感じでやりましたピント位置が変わると思いますので水平線山の稜線もしくは星空とかを使ってマニュアルフォーカスをするっていうやり方に低いところって 普通のカメラのレンズってレンズ枚数が多いので結構ねシャープに写りづらいんですよでその点はレンズ枚数の少ない望遠鏡天体望遠鏡の方がやっぱりえメリットがあってこっちの方がかなりシャープに写るんですよねなので天体望遠鏡を持ってる方はたい 300mm とか 400mm ぐらいの天体望遠鏡を使うといいと思いますで今露出ですけども今は背景が明るいその夕空だ夕焼けだと背景が明るいのでえそんなに思いっきり 感度上げて露出時間長くしてってやらなくても水星自体が明るいのでまだ撮れるんですよでここから夜9時以降の時間帯に差し掛かってから撮影するとだんだんその背景が暗くなってきます露出がどんどん稼げるようになってくるんですね水星のイオンテールとかシンクロニックバンドとかそういう細かいところがですねよく映るらしいんですけどもそういう細かいところを撮影できるのは 夜の時間帯なんですよでその時間帯になるとやっぱこういう赤道儀っていうのが必要になりますこれポラリエ U ってやつですけども健康さんのスカイメモ S とかねこの上に自由運台で望遠レンズとか載せないでちゃんとバランス取って、えー、撮影した方がいいです 200mm300mm っていう世界になってくるとカメラ側と反対側でバランスを取ってね、まあ、こういう風にやらないとちゃんと追尾ができないです線になっちゃうですよね 例えばこの写真8秒で露出した写真ですけどこれ赤道儀使ってないんですよもうこれブレてますよねでその夜の時間帯もしくは露出を長くしたいな撮りたいなっていう方は必ず赤道儀が必須になりますのでこれを使った方がおすすめですあとあの天体望遠鏡大きい天体望遠鏡をお持ちの方で自動導入式の天体望遠鏡自動でその彗星の方角を向いてくれる えー、望遠鏡とかそういうシステムをお持ちの方はですね星の動きと水星の動くスピードっていうのは違うんですよそれぞれ高精子追尾、水星角追尾って言うんですけどビクセンのスターブック10とかあとは私が今使っているアストラアスのステラショット2などにはですねその水星角追尾の機能がついてます水星を自動導入したらそこから先は彗星の動きに合わせてずっと動いてくれるよっていう 追いかけてくれるよっていう機能があるのでそういう水性核追尾の機能がついてる赤道儀をお持ちの方はそっちを使って天体望遠鏡で撮るっていうのもぜひやってみていただきたいですねなんか今日のニュースだとこれ全然未確認情報ですけどあのスカイウォッチャーの AZGTI とか GTE とか、まあ、あのクラスの赤道儀はシンスキャンっていうアプリを使うんですけども そのアプリにコメットのモードが追加されたらしくて、まあ、そんなね、えー、ネオワイズ彗星でもしかしたら使えるんじゃないかなみたいな話も出てきてますのでというわけで急ぎ足にはなりますが、えー、これで彗星の見方取り方の情報発信ご紹介でございました私もまだまだ晴れ間を探して撮影に行きたいと思いますまずは、ね、7月23日の近地点が ピークになるかなと思いますので梅雨がねなかなか長いですけど諦めずにね彗星を狙って撮影してみましょう、えー、それではまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねバイバーイ